みなさん、こんにちは。国際語学研究所のコミドードです。今日は英会話学習5つの誤解についてみなさんとシェアをしていきたいと思います。ぜひお付き合いください。3つ目の誤解は 英会話のボキャブラリーを増やすのに暗記力が必要であるあなたはどう思いますか英語の単語のボキャブラリーを増やすコツは英語の単語のスペルを声に出して読めるようになることです 単語を読めなくては英単語を増やすことができません母国語の言葉は声に出して言うことが言葉の単語を増やせる基本なのです英語の単語のスペルを目で見てその単語のスペルを声に出して 読めるようになることで脳が声に出していった単語のスペルの文字の形をイメージで記憶します英語の単語を声に出して言うことで下唇の 筋肉の動きと舌の筋肉の動きと呼吸の仕方で脳が単語の発音の音の出し方を覚えているのです。日本人が目で英語の文章を見てその 英語の文章の意味がわかっても英語を話せないのは声に出して英語の単語や英語の文章を読む練習が足りないためです単語を声に出して読むとは音楽で 歌を歌って覚える方法と同じ練習の仕方なのです。暗記力で英語の単語やフレーズを覚えると声に出して読むことが必要ありません。英語の 単語を声に出して読まなければ英語の単語の音を聞いても聞き取れません。日本語の漢字を読めなければ日本語の漢字を言えません。漢字を読めなければ漢字の意味がわかりません。 英語のトークは単語やフレーズを声に出して読めることがコミュニケーションで使う英語のボキャブラリーを増やす基本です英語の単語の音を聞き取りその聞き取った単語の音を単語のスペルを イメージして声に出して言うことで脳が単語のスペルをイメージで記憶します単語のスペルをアルファベットの文字のイメージで記憶しているのです英語の単語や英語のフレーズは 長い間単語を使わなくても声に出して言うことで忘れることがありません。使いたいときその単語をイメージするだけで口が一人でに動き英語の言葉を話せるのです。英語の教科書の文章や YouTube の英語の字幕スーパーを見て単語を多読多調で声に出して読み多くの単語を声に出して読めるようになることが英語の単語やフレーズを増やすことができる 重要な要なな素になります英語のボキャブラリーを増やすのに暗記力が必要であるあなたはどう思いますかご意見があればお聞かせください。